た だ, <笑>ただいまご紹介いただきました自称日本一おめでたい名前のよさこいチーム私服よさこい連岩井メルトと申します今年度この肌の元気祭りが最初のお祭り新作のお披露目となります今年の演舞テーマは「火炎再々、はいはい」皆様と一緒に盛り上がってまいりたいと思いますよろしくお願いします ります火炎サイサイ日本一おめでたい我々から皆様に愛を込めて「奇跡よさこいで祝井メルタ」。 参りますああああーさあもうここナイス ここからなるほど、わかん な,、ま、ないだね。 すばらしい、し槽君さあ、ここからは、きつく南米タイム、ね、何個か今、車いはテンションに、心は強弱にお、恋の気配に、ロコレー 斜めつなぎの前にて運気、体気も、あさあ。なげ どれや歌えやいろいろ歌で祭りのようにはよいしょ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 祝メデタ！はい、ありがとうございました。は い, はあ い, あのののい、ありがとうございました。さあ、素敵な服がこの肌の地にやってきました。祝メデタの新作演武、ありがとうございました。